皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ。第10回、あとファイナルレミックス。第2部、DP レミックスです。では、あとこのビデオで、まあ、あと DP をレミックスする問題を紹介します。DP をレミックスということが、まあ、あの問題が DP で解くんですけど、どうやって解くのか、か DP テーブルはどうやって作るのか、あと 気をつけないといけない問題となります。<笑>では、それを説明しましょう。まず簡単な問題から説明します。これはカッティングスティックス。これ も, もう今週の問題の一つなんですけど。で、えっと、この問題の説明があるなんか長さの棒があります。その長さは1から1000まででてきます。で、目的がその棒に N カットをしないといけないんですよね。 えっとで、えっとカットができる場所が決まってます。C1、C2、Cn がカットができる場所です。で、そのカットができる場所は最大50箇所です。で、えっとカットのカットにあたってはコストがあります。カットのコストが、えっと、その両方の残った棒のサイズです。例えばなんか100サイズの棒を真ん中でカットすると、そのカットのコストが50プラス50です。 ですね。あの、ですので、なんか、棒のサイズによってはコストが変わります。ですね。で、あの、す<笑>べての、あと、決まっているところにカットしないといけないんですけど、なんか、できるだけカットのコストが、えっと、最、えっと、まあ、ミニマルにしなければならない。例えば、この入力で、あの、棒のサイズが100ですね。で、カットができる場所は 25,50,70。50 70 まず、あと、2 5号でカットしてコストが100。で、次は50でカットしてコストが75。次は75でコストしてコストが50になります。ですので、トータルコストが225。逆に、まず50のところにコストしてコストが100です。で、次は25にコスト、カットしてコストが50。で、次は75でカットしてコストがあと50。ですので、100プラス50プラス50がコスト200。 ですので、コス、えっと、カットの順番をうまく選ぶとコストが、えっと、低くなりますので、それを見つかるのは、あの、この問題です。じゃあ、この問題はどうやって解くのか。まあ、少し自分で考えて、あの、次のスイドを見ましょう。じゃあ、いきます。まあ、あの、これをなんか考える方は、考え方は、まずなんか前端策で考えないといけないですね。 すべてのカットを選ばないといけないですので、これはまたあと、パーモテーションの問題ですね。で、パーモテーションの問題だと、とコストはどれぐらいですかそして、もっと早いアゴリスムがあるのかですね。まあ、それは何かの動的プログラミングになるんですよね。動的プログラミングを作るために、何がステートとか、そして、えっと、再帰関数はどうなるのか考える必要があり まあ、トップダウンで考えると、あの、例えば、えっと、セットが0と C1 と C2 と Cn ですね。それはこう、カットポイントのセットとなります。で、コストが AI、AJ が、なんかその、カットのコストが AI から AJ の距離。プラス、あと、コストの AI から AK と、プラスコスト AK から AI。つまり、あの、 これのコストが、この100センチの棒のコストが100センチ。プラス、例えばここで来た場合だと、ここのコストとここのコスト。またはここに来た場合だと、ここのコストとここのコスト。また、ここに来た場合だと、ここのコストとここのコストですね。そういうふうな、えっと、それの中のミニマルとなります。ですね。でも、この DP にすると、あと、 すべてはゼロから、えっと、され長さまで考えないといけないんですので<笑>あの、このレクリエンスが長さが多ければ多いほどちょっと高くなります。ですね。気をつけないといけないのは、なんかテーブルが長さで表示するか、それともカットで表示するか。その変更だけでテーブルのサイズが変わります。ですね。 つまり、あの、テーブルはどこで作るテーブルは0、1、2、3、4、1000まで作ると結構大きくなりますが、でも、カットの数が50までですので、50のカットの数のテーブルだけを作ると、まあ、この DP がまだ解けます。ですので、あの、DP がちゃんと届くために、あのテーブルのサイズを考えましょうっていうメッセージです。じゃあ、もう一つの DP 問題を考えましょう。 この DP 問題まで、前の DP 問題はもう少し、えっと、一段階難しいです。あの、ここはテーブルをちゃんと作らないと、あとこの問題が解けないので気をつけましょう。これはアッコーンです。まあ、これも今週の宿題となります。アッコーンの問題が、まあ、リスが、えっと、その、どんぐりを集まる問題となります。木が N 本の木があって、で、その N 本の木が高さ、K、 t, えっと、h まで行きます。ですね。今回 h は10で、キーが3本があります。で、えっと、それぞれの高さに対してについては、それぞれのキーのキーに、あの、どんぐりがいくつかがあるかもしれない。ですね。これはなんかその動的プログラミング問題の、っとアップル問題、ロボットとアップル問題と似てるんですよね。で、リスが上から下まで行きます。同じキーにずっといる間だと、 なんか、それぞれの段階に、えっと、どんぐりをすべて集まります。しかし、木から、なんか、一本から他の木に飛ぶと、えっと、コストがあります。そのコストが、例えば、この場合だとコストが1なので、1段階を飛ばします。ですね。この F ですよね。この F が1か2か3かもっと高くなります。ですので、ここからここまで飛ぶと、なんか、このどんぐりを取れなくなります。ので、 あのどのパスがあとどんぐりの最大をあと集まることができるのかですね。これを見ると、ま あ, あの、結構当たり前そうな DP ですよね。じゃあ、皆さん、なんかその DP の, あのどのステートテーブルがあるのか、どの再帰関数があるのか考えてみてください。ちなみに、あの、キーの数が2000歩まで、で、キーの高さは 2,000 の高さまでですね。で、F、なんかジャンプのコストが500までです。では、まず一番当たり前そうな方なのが、<咳>あのまずその入力テーブルが ACORNTH。ACORNTH があの TI ポンのキーで高さ H でどれぐらいのどんぐりがあります。これは入力ですね。 で、コストの ti0 が、まあ、a コールの ti0 ですね。で、コストの tij が a コールの tij プラス max なんかコスト tij-1 コスト tij-tik-f ですね。つまり、えっと、すべての高さに対してその高さまで行く、たどり着くのコストが上から来るコストと 隣の木、まあ、他の木から来るコストのすべてを計算することです。まあ、これは本当に、あの、なんていう、その、DP 集の、うんと、one way DSP 課題と同じ考え方ですね。でも、なんか、こういうふうな再起をやると、なんか、べての木を計算して、で、次の木はすべての木を、なんか、こう、交流すること、 ここは何か問題があるのか。問題なのは、前のやり方はえっと DP テーブルのサイズが大きすぎるようになります。ですね。すべてのキーを考えて、で、次はすべてのキーの、えっと、なんか、の場所を計算すると、あの、テーブルが A の HT となります。で、H が2000までいて、T も2000までいくと、テーブルが 2000×2000 なので、 えっと、まあ、あ四百万ぐらいになります。ですね。で、えっと、毎回の関数を呼ぶときに、あの、すべてのキーをループしないといけないなので、ですので、再帰関数のコストが h×t×t なので、あの、まあ、あ全部のコストが四百万かける0 0なので、まあ、あ四えっと、八のえっ9乗、10の九乗になりますので、 結構高くなりますでも、もう少しこれを考えると、例えば、キーを変えるコストがあのいつも同じです。ですので、すべてのキーをと DP テーブルに保存する必要はないんですよね。実は保存しているのは今までのベストキーだけと現在のキー、この2つだけ。 だから、すべてのキーを計算するじゃなくて、ベストから飛んだ場合と、上から来た場合。それだけです。で、そうすると、あの、O of h る t の、えっと、採域を考えられます。ですね。DP テーブルが二次元 AHT じゃなくて DPH っていうことです。つまり、えっと、高さ H の場合だと、何がベストの結果なのか。ですね。じゃあ、高さ0の場合だと、 どの木から始まったまあ、始まる木は自由に選べますので、あの、最大のアコーンの G0 で、となります。で、えあと、入力 GI が、えっと、まあ、MAX の GI-1 と MAX の IF。つまり、ベストから飛んだ場合と、えっと、隣から飛んだ場合です。で、DPI が MAX のアコーンの DI となります。 で、これだけで、えっと、なんか、DP テーブルが1000倍くらい短くなります。はい。まあ、あの、今回の授業が、まあ、あと、DP テーブルを計算するときに、なんかその、DP テーブルのサイズを気をつけましょうっていうメッセージとなりました。では、あと、最後のビデオでは、あと合成問題についてお話しします。